皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、優月ゆかりでお届けしています。8月28日、また知らない転生称号を要求されました。こんなのいつ追加されたんですかねググったら、今年の6月には、すでに称号を獲得している人たちがいました。何で誰も教えてくれなかったんですかなどというのは言わないお約束なので、早速称号を取りに行きましょう。 今回のターゲットはアメジストクラブということで、軍隊ガニの天性モンスターです。というわけで、かつての軍隊ガニのレベル上げ会場にやってきました。ドワーフにとっては昔懐かしい場所ですね。などと言っている間にアメジストクラブが登場しました。盗むと見破るを忘れずにやったので、あとは速攻で倒してしまいましょう。無事に称号を獲得できましたので、プールプに報告しに行きましょう。